はははいいいおはようございますラスからでござざまますすすでで本日はですねあの有名な歌えて3人トリオの肉ちょむらあんまさんと本日はねコラボの撮影の日になっておりましてまあね普段僕は大食い系なんでコラボする相手も大食いの人ばかりなんですけれどもまあもうその大食いではないジャンルの YouTuber さんとねコラボするってことなんで YouTuber らしい企画を やってみよううかなということいこで本日はねこちらを用意いたたししました YouTube でもよくねいろいろ企画で使われているザソースっていうこのねめっちゃ辛いソースなんですけどで一応ね辛さ指数っていう、まあ、の数値があるんですけどこのねザソースってものが約710万スコビルっていう数字でしてタバスコの約3318倍唐辛子の中でも有名なキャロライナリーパーこれのね3倍辛いらしいんですよ。<笑> でまあね、あ肉調のさんの、まあ、ゲローさんとコニーさんって、まあ、辛いのがねすごい苦手なんですけど、まあ、これやってね怒られないから心配なんですが今回はねこちらのソースを使ってドッキリをね仕掛けていきたいと思いますはいということで本日はですねはい、はい、ちょっといつもと違う感じなんですけど<笑>すいません、はい、お邪魔しておりますお邪魔しております<笑>ちょっとあのお腹苦しい今申し訳ないですけど もしよければ、自己紹介もあっても大丈夫でしょうか。行きましょうか。せーの、肉チ肉チョモラまでございます。お願いします。ます私がけれどございます。そして、堀と申します。えちゃんと申します。お願いします。お邪魔いたします。はい、ってうことで、まああの、今日この動画の前に、はい、肉チのさんの、えー、チャンネルの方で。そうですね。ハンバーガー1万円企画を。はい。はい、我々1万円。はい。三人で1万円。ラスカさん一人で1万円。はい。 まあその一万円企画、まあ普通の一万円企画じゃないの、対決のあいでってて。すね。まあなかなかね、YouTube ではないような動画になってるんで、まあぜひね、その対決の結果は、陸長野さんの方の動画で見ていただくとして、います僕の動画の今日、死、は、守、い、としては、はい、いろいろ考えてきたんですけど、お腹いっぱいでも何でもしたくない。<笑> <笑>うういうこなんで一応今日、まあ、YouTube なのでさす、はいまあね、がにね企画をしないと低、うん、評価しかつかないのでじゃ、うん、ペヤングは買ってきました<笑>一応<笑>なんで<笑><笑>普通にペヤング食ったら面白くないと、はい、いであのちょっとアレンジ用のトッピングの食材も買ってきたんでさら、はい、にかさ増しをして食ってもらおうかと。<笑> あんだけやった後ね。はい。他に将軍が。た<笑>だね、あのー、正直、僕の方では、もう大食いはしたくないので、ね。英、は、語、い、<笑>を目の前に、あの、ちょっと皆さんのね、はい、チャンネルとかじゃ聞けないような普段の話とかを。こっちで。 使わせていただければと思すで、と す, すいません、ちょっと、はい。なので、まあ、僕の動画では、今回、そんなような企画で、うん、はい、動画の方を進めさせていただければと思います。ありがとうございます。ありがうございます。お邪魔します。ということで、はい、じゃあ、僕の方で、今、ペヤング作ってくるので、はい、カメラ回しておきますので。はい、大変なような話をずっと。そういう。<笑><笑>え、ただ、今日、一応、ペヤング四つ買ってきてるんですけど。四、あ、じゃあ、三つ。いや、三つは。あの もう戸田の一番なんかそういうの分かんない人なんです<笑><笑><笑>あってねー。 えでも本当にこういうチャンネル、まあ、結構コアなジャンルなの で, そうです、ね、他のジャンルを見てない方もいらっしゃると思うので、あかかちょっと改めて、はい、あのご紹介できればと思いま す, そうです。僕たちも知らない方の方が多いと思うので、あのあのお三方とも、まあ、あのニコニコ動画っていう、あのはい、歌い手っていうそのジャンルが、まあ、文化ですね、うんはい、があるんですけど、そういったジャンルであの歌い手さんとして、歌を歌って、まあ、活動している方々なんですけど、よろしくお願いしてます。 僕、まあちょっとすみません全員ってわけではないんですが、はい、まずその昔もう高校生ぐらいの時にニコニコを見てて当時はゲローさんが大好きだったんですよいやありがたいほんのこんなこと言っていただけてなんでその10年後とかにこいるのっていう感じになって<笑><笑> 僕, 僕からしたらねマからさねもうこの PC の中の人有名人みたいな方なの、うん、すげえって見てますから ね,、うんねうん、いつもねそう、本当玄関ガチャって開けているーと思ってますよ 本当ね、夢のような、うん、いや、そうそ う, そうですけいただけてけありがとうございますそんな中でまた今日これから無理をしてもらうといういやーなんていうのこ の, このなんていうんだろうなこのまあいい や, の<笑>いやーそろそろそろそろじゃないですか。 ですよねだからやっぱ、人は人と違うので、ね、飲みがなってる普段はか食べるでも本当ってやんだ。普 ラスルチャンネルそんな<笑>そのあうわ、ん、ぁ、いて あ, <笑>あ、来ました皆さんそう、そなんですねすいません、お腹さんに2品目がすぐ来ますちょっと待っててください小鉢スタイルかぁありがとうございます<笑> 美味しいですありがとうございま す, います、はい。こちらですね。ありがとうございます。はい、今、はいまあ、ペヤングの方でいきます。ありがとうございます。ます一応二品。はい、グッていきました。ええー。なんで。<笑><笑>ありがとうございます。ありがとうございます。なんて優しいんでしょう。<笑>こっちがええー、グリーンカレーですね。でこちらがのキムチと。一応今回は、はい、えっ、ー、とコンビニで買える食材でペヤングをアレンジしてみようということで。<笑> やっぱ大食いの方はやっぱ下超えてますか。そういうことですね。大食いの方はやっぱ下超えてますか。そういうことですね。いいですか。いただすいじゃあ早速ちょっとでじゃ あ, あグリーンカレーの方から。そうですね。いた だ,、はい、いただきまー す, す。はい、い た, い, たいただきます。ありがとうございます。はい、匂いめっちゃいいですけどね。<笑>美味しいの匂いで。<笑>いただきます。<笑>いただきます。<笑> あうんうまいおいしいんだな<笑>これなんかでも、八角じゃない何書いてませんナンプラーいや、えっと多分タイカレーなんで、そっち系のココナッツとかあ〜あ、このニいがちょっと俺がダ、ダメかもしれない、ね。んねで、香辛料が僕ダメで あ, あそうなんすね匂いとかがきついとちなみにな、ね、ザ・ソースは相当きついで す, す、ね、ちょっとお店、待、う、っ、ん、僕これびっくりしたす結構好きでしたこれいい感じですかちょっとっ、いい感じです、これお。 もう、早っここにはバケモンしかいないな<笑>いいってうすよ<笑>じゃあぜひぜひいいすかじゃあ皆さんで行きましょうかいただきます、はい これはもう、まずいわけないですからキムチと半熟卵が、ね、うわー、さ、はい。きましょんーあ れ, あれう ま,、うん、あ ま, まやいやられたあ、やられた、や, やら れ, た, やられ た, ややた、やったあ、やってな い, やこれやいよ<笑>ですうまいうまい辛いのにかあ、やばいこれやってるマジやってる ぽろんじゃないですかお茶の木はこっこいい皆さんこれカメラ撮ってますね<笑>これ現行犯です皆さんああああああああああああああああああああああああああああああああああいあああああああ やってるはい今ね視聴者の、えー、弁護士資格の方がある方<笑>、えー、至急<笑>あっ<笑><笑><笑> これダメだダメってこれ大丈夫ですかもう一歩言っていいですか皆さんの、僕会えたんで自分の箸全部ついててあの、耐火炎の時から死ぬかと思った<笑><笑><笑>なんかおかしい。なんか時間かかってんなと思ったんだそ<笑>ういうことかいや、マジ辛いっすわこれこれ分かりました、じゃあこれをねラスカルさんの宣戦布告と受け取っていきますねす<笑>こっからね、もう始まりますよ始まりますよこれ始まりま す, まりますこ れ,、はい、まますこれなんかね っちが舌取りてえこれなんかちょっと前まで世界1位だか ら, 2位だからいやなんからだよそ れ, それいや全然辛くないっすよそんなできんわけないこんなっすからこんなでえっどれぐらいたしたんだよダメだな<笑> はい、こんち今日ね、いろいろあの僕の動画以外でもすごいね面白い企画、肉腸もさんの方で撮ってありますんでぜひありがとうございます。そちらもご覧くださ い,、はい。ありがとうございます。<笑>見たことないです。い<笑>はい終わりましたょう。<笑>はい止めて。これ今日の話なんですか？あの昔の肉腸もさんの最後のやつやりたいんですけど。なんですか？どうなってますか？ああはいわかりました。あいいですよ<笑>早くしてください。いきますよ。はいチャンネル登録。しろ。 Yeah. <laughs>